私たちもね、3年ぶりの、えー、イベントの出演という形で、ですが、ねまあ、もさせていただいたんですけど、なかなかね、人数が集まらずという形で、えー、結構、人数集めてのイベント参加は一施ぶりです、えー、正直申し上げですね、まだ大きなステージを経験したことがあるという子がですね、かなり少ないチームになってしまったので、こう恥ずかしながら踊るシーンがあるかもしれないんですが。 あぜひ手加減してみていただければ幸いです踊り子を気をつけ見ていただくお客様並び参加していただくお客様に礼よろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあですね早速どんどん楽しんでいければと思いますじゃあ踊り子をどんどん盛り上げていきましょう一曲目はくるくるどんという曲を踊りたいと思いますじゃあ踊り子を構えていただきます トイレ<笑><笑> トヨタの人生はどこ はい、ありがとうございます。はい、じゃあ踊り子準備をしましょう。